はい、こんにちは。スーパーアクションミスの安内です。今日ご紹介させていただく商品は、ホーサ2023年新型の 19V の空調機器になります。こちらもう最大の特徴は、こちらですね。羽が簡単に取れる。取り出してくる。こちらを掃除して洗っていただくことができます。で、また強い風が戻ります。これはもう、ホーサの特許なので、他社が真似できない唯一のものになります。でこ、今年はこのマグネットで簡単に、 取り出しができるので、とても楽です。はい。こちら、えー、あと、バッテリーですね。こちら19ボトル、急速充電 3.5 時間になっております。19ボトルは30分で。12ボトルのうちで8時間行きますので、もうバッテリー1つで十分1日使っていただけます。付着価格の方がバッテリー、ファンと合わせて 19,830 円で販売しておりますので、皆さんよろしくお願いします。